はい、じゃあ、えっ、ー、と、理解して使う RNA ベロシティ解析ツール、理論基礎編っていう話をします。えっ、ー、と、理研の梅崎です。えっ、ー、と、まあ、簡単に自己紹介を、えー、しておくと、えっ、ー、と、ま、もともと、あの、えっ、ー、と、東京理科大学の方で、薬学部、薬学研究科で、えっ、ー、と、研究してたんですけど、えっ、ー、と、まあ、2015年から理研に移って、えっ、ー、と、シングル性の解析をやっています。で、まあ、 一貫してパッケージを作ってリリースするみたいなことをよくやっていて、えっ、ー、と、まあ、あの、そう、なんていうか、自分のその興味の方向性として、なんかいろんなデータを使って解析したいっていうのがあって、で、だんだん、えっ、ー、と、転送分解っていうものを使ってデータを統合して解析しようっていう方向にまあ興味が出ていってるんですけど、まあ、今日はあのシングルセールの、えー、話っていうことで、まあ、そこら辺の経験談とか、 を話せて、話せたらいいなと思います。はい。えっ、ー、と、で、まあ、アデネ・ベロシティの解析っていうのは、まあ、シングルセル・オミックスで使われている技術なんですけど、ええー、まずシングルセルってどういう話なのかというと、えっ、ー、と、まあ、こういうふうに、こう、ヘテロな細胞集団があったとします。で、まあ、えっ、ー、と、この中に、えっと、緑とか青とか赤みたいな、 えー、なんか性質が違う細胞が入っていたとして、従来のバルック実験というのは、こういうヘテロな集団を一回全部、えー、と吸い潰してしまって、でえー C、NGS でシーケンスする と,、えー、と、平均的な発現量のプロファイルが得られるというデータでした。で昨今、えー、と細胞をここに振り分けて、えー、とここに 発言量を計測するみたいなことができるようになったので、えー、と今までベクトル上だったデータっていうのが、えー、オーダーが一つ増えて、えー、細胞ごとに発言量を見るみたいな、こういう行列データが手に入るようになりました。で、えっ、ー、と、シングル性アデネセックの解析の基本的な流れなんですけど、えー、NGS で、えっ、ー、と、アデネ由来のリー d を計測した後、 えっ、ー、と、なんかゲノムにマッピングしたり、遺伝子ごとの、遺伝子ごとに、えー、リードがいくつあるかという、えー、定量化を行ったり、えと、ー、随時正規化するなどして、遺伝子かける細胞という、えー、発現量マトリックスを、えー、作ります。で、えっ、ー、と、多くの場合、全部の遺伝子の発現量を使うわけじゃなくて、えっ、ー、と、より、その、ばらつ、ばらついている、えー、特徴遺伝子のを抽出して、 えー、遺伝子を、まあ、数千ぐらいまで減らして、で、さらに、その後、p c a とか tsna, umap みたいな次元圧縮を行うことによって、えー、こういう、なんか可視化っていうのを行います。で、シングル性の論文を見ると、こういうふうに、まあ、細胞の、えっ、ー、と、二次元のマップでの、あのフィグ、fig1 の a とか、そういうところでなんか貼り付けるのがよくやってると思うんですけど、えっ、ー、と、まあちょっと大変なのは、最初は、こう、 黒い点が集まってるだけなんで、すよねで、えー、と な, なんとなくこうクラスターがこうあるんですけど、どういう理由でここにクラスターが集まってるのか、まあ、いろんな理由があって、もしかしたらあのバイオロジー的な意味じゃなくて、あのテクニカルな理由で、えー、とそこにデータがこう集まってるだけかもしれないので、えーとまあ、とにかく徹底的にクオリティコントロールをして、えー、例えばなんか、 えっ、ー、と、ゲノムへのマッピング率が低い細胞でクラスターができてないかとか、細胞周期によってなんかクラスターができてないかとか、えっ、ー、と、リボソームアデネとかミドコンドリアアデネへのマッピング率っていうところでこう変わってないかとか、まあ、なんか考え始めるとなかなかキリがないんですけど、まあ、そういう、えっ、ー、と、QC 的な、えー、データの見方をしつつ、えー、あとは、えっ、ー、と、データ、 例えば、神経の細胞であれば、神経のマーカーを見て、そこが発現しているのであれば、ここのクラスターは神経細胞だろうみたいな、そういう自然知識も導入しつつ、ようやく、こういうなんかよく論文で出てくるような、ここは神経細胞がありますねとか、神経幹細胞があって、グリア細胞があって、iPS 細胞があってみたいな、こういう t s n a u マップの図が手に入るわけです。 はい。で、えっ、ー、と、まあ、こういうことである解析なんですけど、えっ、ー、と、得られた結果として、えー理、理算的な構造を持つものと連続的な構造を持つものっていうのがあります。えー、例えば、まあ、人の末梢血、単角球、PBMC っていうのはよく、えっ、ー、と、データ解析の解析手法のベンチマークとかで使われるようなデータなんですけど、まあ、このデータは、あの、 人の分化した細胞、血球細胞なので、まあ、かなりこう細胞の種類ごとに、えー、発現パターンがはっきり分かれているので、えーこう、くっきりとしたクラスターに分離しやすいっていう、えー、データになります。でこういうのをまあ理算的な構造と、まあ、ここでは言うとして、えー、っとこういう理算的なものばかりじゃなくて、例えばこう分化している最中の 細胞でシングルセルアデンセックを計測した場合、こういうふうにクラスター同士がつながって、えー、と、連続的に変化しているような構造っていうものも見られます。で、えっ、ー、と、まあ、そんなにはっきり、この左か右かみたいな感じで分けれるものでもないんですけど、まあ、結構程度問題でもあるんですけど、まあ、今日は主にこの右のようなケースを想定して話します。ただ実際は、あの、 かこの連続的な構造がある中で、クラスターが分離しているみたいな、そういうデータもまあたくさんあります。でえー、とこういう細胞が分化していくっていうこのデータを解析していく話なんですけど、まあ、どういうふうに、何の細胞がど の, どの細胞にこう分化していったのかっていうのをデータドリブンに推定したい、まあ、分, 分化経路を推定っていう話があります。 2014年ぐらいまでは、えー、どういうことをやっていたかっていうと、えー、まあこのぐらいの時代はまだマーカー遺伝子頼りでした。えー、となので肝、まあ、細胞マーカーみたいなのが事前知識としてあってそれが発現しているんだからここは肝 細, 細胞だろうっていうことでまあこうラベルをつけていくわけですね。 で、まあ、肝細胞からこう分化していく、こういう経路があるだろうっていうことを、事前知識からまあ推定するんですけど、えっと、まあ、マーカーの選び方っていうのが恣意的っていうのと、あと、マーカーが分からない細胞っていうのもいっぱいあるので、まあ、そういう細胞型では使えないという問題がありました。2014年に、えっと、疑似管解析というえ概念がまあ導入されまして、最初にやったのは、モノクルっていうツールで、 えー、っと、まあ、なんか、それで前に、フローサイトメトリーですでに、スペードっていうツールが同じことを言ってたんですけど、えー、っと、まあ、なんか、モノクルがシングル性アデンセックのデータでは初めてやった解析で、えー、っと、まあ、似たような解析はいっぱいあるんですけど、えー、っと、モノクルに関しては、えー、っと、最小全域機器っていう、まあ、こう、全体をなるべくなぞるように、こう、えー、っと、経路を描いて、まあ、これを分化の、細胞の分化の経路だと、えー っていうモデルになりますでこれによってデータドリブンにこう経路が分かるようになったんですけどただし、えー、とまだ問題としては、えー、とこういう経路があってもどっちが文化の視点でどっちが終点なのかっていうのは分からないので、まあ、そこは手動で決める必要がありましたで2018年に RNAVELOCITY という解析が登場して、えーと ベロサイトとか SC ベロみたいなツールなんですけど、えー、やってることとしては TSNE とか UMAP とかそういう次元圧縮の図にこういう、えー、とベクトル場っていうものをこう見せて、で、この矢印が示す方向が文化の向きっていうことで、えー、ま、なんかデータから自動、こういう矢印を自動推定するっていうことがまあできるようになりました。えっ、ー、と、ま、補足なんですけど、まあ、ベクトル場 で、何かっていうと、まあ、ベクトルっていうのは、まあ、向きと大きさを持った量ですね。えっ、ー、と、だから、まあ、規定が2つあって、こう、ベクトルがこうあったとしたら、まあ、向きが2、1の方向で、まあ、大きさっていうのは、このベクトルの長さだとして、で、まあ、ベクトル場っていうのは、まあ、座標を与えると、ベクトルを返す関数。ということで、まあ、わかりやすいのは、あの、天気図ですね。えっ、ー、と、この風の向き。 みたいなのをこう矢印でこう見せたりすると思うんですけど、まあこれを使ってまあ文化の向きをまあ見せたいっていう話になります。で、えっ、ー、と、アデンベオシティ、えー、で矢印がこう出てくるんですけど、これ矢印どういう意味なのかってうどうやって計算してるのかっていうのがだいぶ気になると思うんですけど、えっ、ー、と、この矢印どういう意味かっていうと、えー なんか近い未来を指し示しているっていうのがこの矢印ですね。えっ、ー、と、その根拠としては、遺伝子のイントロンを含むアンスプライスドなアデネ、ここでは U と名前をつけておいて、それとイントロンを含まないスプライスドアデネ、ここでは S としますけど、 まあ、そこの u と s の比率っていうのをこの解析では見ます。でこの u と s っていうのがあの定常状態っていう状態だと一定の値になるっていう考えのもとで解析していて、でそれがもし、えー、とその定常状態より、えー、とバランスが崩れてどっちかが多い状況になったら、それが定常状態に戻るだろうということで、でこれが この比率に戻るっていうのを考えたときに、ここがここに移動するっていう、えーいう想定でこの矢印を書いています。定常状態って何かとかそういうのはもうちょっと後で話します。はい。で、もうちょっとじゃあ、えっ、ー、と、これがまあ大なんか全体のなんかダイジェスト版というかざっくりとした理解なんですけど、 えー、もうちょっと詳細に解説しますと、えー、とこの解析では、えー、とスプライストなアデネとアンスプライスト な, なアデネという2つ情報が必要ですで、えーと。細胞ごとに、遺伝子ごとにそういう値は、えー、出せるので、えー、細胞かける遺伝子の行列になります。こっちは、えーとえー、スプライストなんで、イントロンが、えー、ある。 え、じゃない、ない、ない方で、こっちがイントロン由来ですね。あと遺伝子に注目して、この u と s の値をこう細胞元にこうプロットしたのがこの図になります。でこれは、まあ、あの、相図と言うんですけど、そうすると、分化の向きで言うと、この青が緑、黄色、赤っていうふうにこう分化していくんですけど、まあ、今それが、えっ、ー、と、わ か, か, かんなかったとしても、まあ、なんか その色をまあ仮にここで反映させたとします。で、えっ、ー、と、アデネカイ、ベロシティ解析が想定しているのは、最初は、えっ、ー、と、この u と s っていうのが一定の比率にあるんですけど、それがこう、えっ、ー、と、別の、えっ、ー、と、上状態でとこに移動するっていうことを考えます。で、えっ、ー、と、まあ、経験的にこの、 別の、えー、手常状態に移動するときに、こう、膨らんで、えっ、ー、と、こっちに移動するってことが起きます。で、また、えっ、ー、と、U と S で、えっ、ー、と、なんだ、えー。この下の方にこう、広がって、こっちに戻っていくっていう。こういうなんかアーモンド状のカーブってなんか論文でよく言ってるんですけど、こういうふうに膨らんで、えっ、ー、と、こういうプロットを描くっていうのが、まあ、経験的に知られています。 これを横軸を疑似感をとって、プロットするとこういうプロットとして見ることができます。青い点が U で、赤い点が S で、えっ、ー、と、なんだ。最初に、えー、と U が増えて、やや遅れて S が増えるっていうことが起きます。で、途中で、えー、と S と、 えー、S の、えー、入ってくる量と出ていく量というのが釣り合って、見かけ上変化しない、えー、定常状態という、えー、状態になって、でその後に、えー、U が減って、えー、やや遅れて S も減るということが起きます。なので、えー、定常状態というのはなので、えーと、この S の、えー、っと入ってくる量と出ていく量が釣り合って、見かけ上変化しないところなので、 えっ、ー、とですね、こ、の右上のここもそうなんですけど、えっ、ー、と、左下のここも定常状態っていうことになります。で、今、この u と s っていうのが、こういった微分方程式に従うとします。えっ、ー、と、u の、えー、ある時刻での変化っていうのが、えっ、ー、と、転写の係数 α っていうのと、えっ、ー、と、まだこれが、 えー、と一定の数こう、転写が起きているという係数、えー、で, で、スプライシングされてこう出ていくというのがこの βu というところになります。S はスプライスドなーでねで、えー、逆にこうスプライシングによって入ってくるという項がここ で, で分解して出ていくという項がここになります。 で、アデネベロシティっていうのは定義としては、このスプライスドなアデネの速度っていうのがアデネベロシティです。で、えっ、ー、と、定常状態においては、このアデネベロシティが0と仮定します。なので、えっ、ー、と、この βu-γs っていうのがイコール0です。っていうのが、ここの左下と右上では成り立っているっていうふうに考えます。 で、えっ、ー、と、パラメータが今分かってないのがアルファとベータとガンマっていうのがあるので、これをまあデータドリブに求めたいっていうことになるんですけど、えっ、ー、と、式が2つあって、パラメータ3つあって、このままでは解けないので、ベロサイトっていうツールでは、大胆にベータは1と仮定して、えっ、ー、と、ガンマは u と s の直線回帰で推定するということを行います。えっ、ー、と、ま、なんかこういう式を使って、えっ、ー、と、 推定するんですけど、えっと、この装置で言うと、えー、何をしているかっていうと、ここと、この左下のデータと右上のデータだけで、えー、こういう直線フィッティングっていうのをまずします。で、えっと、えー、各この細胞と、この直線とのずれ、えー、残差っていうんですけど、まあ、この、えー、量を、えー わかりまして、上にあると、えー、プラスの方に大きく、えー、触れてる。えー、下だとマイナスの方に触れてるっていう意味になります。で、この、この、えー、残差がアデネベロシティの値です。で、えっ、ー、と、この細胞は、えっ、ー、と、本当は、ここの比率になってるはずなんだけど、今は、 そこからこれだけ逸脱しているということで、アデネ・ベロシティはプラスの値という解釈になります。でこういった解析が全遺伝子分できるので、アデネ・ベロシティの情報というのは、細胞ごと遺伝子ごとに得られるので、細胞かけ遺伝子のアデネ・ベロシティ行列というのを計算することができます。でこれを、えー、と発現量の マッピングと同じように、まあ、低次元に、えー、遮影して見せてるっていうのが、この、えー、論文の図、ベクトルバーになります。でベクえっ、ー、と、なんで、まあ、ベロシティっていうのは、えっ、ー、と、細胞ごとに、えー、こういう矢印を引けるんですけど、えーまあ、細胞数が少なかったら、まあ、えっ、ー、と、問題はないんですけど、 あまりにも細胞数が多い と,、えー、と、こういう矢印がぐちゃってなってしまって、ってこう何かを解釈することができないので、まあ、いろんな工夫がされてまして、えーとまあ、よくやられるのがこう 20×20 ぐらいのグリッドを考えて、そのグリッド内での、えー、ベロシティの平均値っていうのを出して、えー、そのグリッド内でこう矢印を引くっていうやり方もありますし、 あとは、なんか、の細胞同士でグループを作って、まあ、メタ細胞っていうものにして、メタ細胞ごとにこう矢印を引くっていうものもありますし、あと、多分これが一番人気なんですけど、えー、とストリームラインっていう見せ方をしていて、えっ、ー、と、ま、最初グリッドとして考えるんですけど、えっ、ー、と、まあ、いや、ベクトル同士がこう、連結して、こう、長いベクトルになって見せることができる。 見せ方ですね、こういうなんか同じ方向向いてるようなのがこう束になってこういう1本の長いベクトルとして見せることができます。あとさっきの話っていうのは主にベロサイトっていうツールの話なんですけどさっきの計算の仕方はステディーステイトモデルっていうものでベロサイトでも実装されていますしその後の SC ベロっていうツールでも実装されてる話になります。 でなんか、ある遺伝子の、こう、想図っていうのを考えて、えー、左下と右上の4分位点、えー、クオンタイルのデータっていうのを、えー、定常状態と仮定して、ここでビット線形回帰をする。えーまあ、エクストリームクオンタイルディグレッションっていう名前らしいんですけど。で、えっ、ー、と、えー、実測値と予測値の残差。まあ、ここの赤い線ってのアーデネベロシティだとして計算する。 いう流れが、ステディーステイトモデルなんですけど、えっと、シー・ベローがその後に開発したのがダイナミックモデルっていうもので、さっきの話だと、この左下、右上のこの4分1点の細胞が必ず定常 状, 状態っていうふうになってるんですけど、その細胞の状態っていうもの自体もえ変数として扱って、 まあ、ここら辺に、えー、定常状態があるけど、えー、転写が活性化している、えー、この緑の状態、えー、と抑制されるこう青の状態っていう、まあ、こういうなんか、えー、と4つの、えー、細胞の状態があるっていうのも、えー、変数化して、まあ、それと疑似感っていうのを、えー、同時に、えー、推定するのと、えーまあ、その、えー、と疑似感と状態 疑分というもとで、フィッティングするっていう、えステップを交互に EM アルゴリズムというものを使って行うっていうのがダイナミックモデルになります。で、えっ、ー、と、ベロサイトと SC ベロっていうのがまあ一番使われているツールなんですけど、えっ、ー、と、まあ、その後もまあいろんな論文が出てまして、えっ、ー、と、まあ、なんかデータの適用範囲を拡大したみたいな話が まずあって、えーまあ、さっきの話は、えー、と U と S っていう2つの、えー、ものをみ、えー、と比率を見てという解析なんですけど、えーとまあ、S と膜タンパクの量とか、あと、えー、ダックセックを、えー、同時に測って、えーまあ、オープンクロマチンの尺度 と,、えー、と発現量の、えー、とビブロシティを見るとか、 あと、空間トランスクリプトームとかマルチオミックスとかなんかそんな、なんかデータを入れ替えて使ってみましたみたいな話もたくさんあります。あと、ここら辺はなんか、パラメーターの推定のところでディープラーニングが結構入ってきてまして、えっと、オートエンコーダーを使ったとか、えなんだろう、まあなんかディープベロとかなんかそういうのがいっぱい開発されていて、 ここはかなり今増えてます。あと、オープンソースのツールとして、まあ、ベロサイト、SC ベロっていうのが多分一番使われてるんですけど、ア、えーデ、まあのラッパーとしてベロキラプトルとか、あと歌詞科としてベロビズとかなんかそういうのもいろいろやられてますで。レビュー論文が、まあ、よく読まれてそうなのが3つぐらいあって、でこんだけツールがあって、まだベンチマーク論文があって。 多分出てなくて、えー、と実際のところ、まあ、どのツールがどのくらい使えるのかっていうのはまだ感覚として分かんないんですけど、まあ、その あ, のまあ多分今年のうちにベンチマーク論文は出るんじゃないかなと思います。はい。アデネ・ベロシティがうまくいかないケースっていうのがまあたくさんあって、まあ、なので、ちょっとこのツールを過信しない方がいいなというのは、なんかいろいろ。 いろんな人が言ってるんですけど、えっ、ー、と、まあ、レビュー論文で、えっ、ー、と、言われているのは、う、えー、まくいかないケースとしては、まず、系譜が複数ある細胞集団っていうので、例えばこの TMSB10 っていう遺伝子っていうのは、えー、まあ、この、えっ、ー、と、オレンジが水色青っていうふうにこう、分化していくっていう観点で、えっ、ー、と、まあ、アモンド状のカーブにはなってるんですけど、 それとは別に、このオレンジの、えっと、にも関係しているので、まあ多分こう、KF がこう、二つあって、えと、この遺伝子もなんか使われ方が違うだろうなっていうような状況というのがもあるわけです。こういうなんか、で見たときに、えと、アーボンド上のカーブプラスなんか別系統みたいなのがあると、 えっと、直線フィッティングがこっちに引っ張られて失敗します。その結果、えっと、どういう矢印が出るかわからないっていうことが起きると思います。あとは、えっと、急激な転写促進っていうので、転写係数が上がって、えっと、こういう、なんていうんですかし指数関数っぽいなんか、カーブになるので、 食、えー、線フィーティングが失敗するという話と、あと前提として分化を分化している最中の細胞っていうのを想定していると思うので、す、ま、で、あ、に分化している成熟細胞集団でこ の, このツールを使ってしまうと、えーとまあ、本当はどなんか矢印は引くべきではないようなデータなのに。 えっ、ー、と、なんか自信んまに右から左に何か起きてますみたいなことを言っちゃうとか、そういうことが起きます。あとはなんかその他様々な理由で、この想図がアーモンド状にならないっていうことが起きると言われています。えっ、ー、と、なので、まあ、過信せずいろんな解析結果と見比べて、えー、まあ、裏は取った方がいいと思うんですけど、えっ、ー、と、SC ベロとして対策しているのは、 この系譜が複数ある細胞集団は、えっ、ー と, えー、と、ツールとして気、ま、づ、あ、けるようにはなっていて、えっ、ー、と、ディファレンシャル・カイネティック・テストっていう関数が、えー、用意されていて、えー、これは何をやっているかっていうと、ある遺伝子っていうのが、えー、一つの系譜に従っているのか、えー、二つの系譜に従っているのかっていうのを、各のの、えっ、ー、と、モデルを、えー 考えてて、その誘導比っていうのが大きければ、えっ、ー、と、解除条件でで P 値が小さくなって U になるので、まあ、そういう遺伝子をこうこの感性で見つけ出すことができるので、でそうすると別の系風だと考えられる細胞型をこういうふうにリストアップすることができるので、えー、まあ、それでまあ、えっ、ー、とこの遺伝子は他の系風にも関係してるかもしれないなというのに、えー、気づくことができると思います。 あとは、えっ、ー、と、これは経験談なんですけど、まあ、最近結構使うようになって、えー、うまくいかなかったケースとして紹介しておくと、えーまあ、ちょっと共同研究案件なんで、データの内容は言えないんですけど、まあ、時系列サンプリングしたんですよね。で、1日目、2日目、3日目、4日目みたいな感じで、えっ、ー、と、か左から右にこう移行していくようなデータなんですけど、 これでアデネ・ベロシティやってみたら、右から左に行く矢印が出てきてしまって、実時間を逆行して、なんか未来から矢じ、えー、過去に向かっての矢印が引かれちゃったりしたんですね。であの文化の視点も、この、えー、よくわからないところに、えー、フォーカスされてしまっていたりしていて、えーまあ、理由はちょっとまだわかんないですけど、まあ、さっきのこの 4, 4つのケースで言うと、まあ、系譜が複数ある細胞集団、 っていうのは間違いないだろうなと思うので。あとんですかね。えっ、ー、と、なんか文化、このアーモンド状のカーブを描くにあたって、えっ、ー、と、まあ、定常状態がこう、左下にも右上にも必ずあるっていうイメージだと思うんですけど、なんか途中でこの右上に完全に行ききらず、 途中で、えっ、ー、と、止まってるようなデータとかでもうまくいかないんじゃないですかね。なんかそういうようなケースなのかなって気もしているんですけど、まあ、ちょっとよくわからないです。えー、あと、えっ、ー、と、いろいろ、数字をいじってみて、結果への影響がかなり大きかったパラメータが、えっ、ー、と、SC ベロっていうなんか PP モーメントっていう、えっ、ー、と、なんだろう、これは。 なんか発現量を一回スムージングっていうのをかけるんですよね。で、えー、と、PCA の空間で、えー、ある細胞の近傍を30個を取ってきて、その30個の、えー、平均的な、平均値を取って発、その細胞の発現量にすることによって、えー、と、まあ、極端にある細胞が他と違わないようにする。えー、と 変, 変化がこう、 滑らかに起きているようなふうにデータを、えー、と前処理するステップがここなんですけど、えー、その経験棒をいくつ取るかっていうのが nneighbars っていうパラメータがあってで、これがデフォルトが30なんですけど、ちょっと僕のデータだとなんか30だと全然うまくいかなくて、えー、実際にあの図こうアー像でアーモンド状のカーブを描こうとしても、えー、とまずこう、 あのもう事前にスーラで解析してるんで、えー、こういうクラスターラベルごとに色分けはできるんですけど、まあ、そのクラスターごとに、えーと、この相図が固まっていなくて、う完全にこうノイズを見てるような感じの図になってしまって、でそれが、えー、と N ネイバーズを1000、まあ、とか大 き, き大きい値にすると、えーまあ、こういうふうにこう水色の、えー、細胞がここに出てきたりとか。 して、真ん中にはこう、えっ、ー、と、まあ、そういう、えっ、ー、と、文化の経路があるかもなっていうような遺伝子もまあ見つかってきたので、結構この N n イバーズは結果に大きく影響を与えるかもしれないです。で、えっ、ー、と、レビュー論文でも、まあ、そこは指摘されていて、えっ、ー、と、まあ、この経験簿はやらないと全然うまくいかないって言われていて、やらなかったのがこの、 プロットなんですけど、K を50、100、200っていうふうに大きくすると、まあ、こういう、まあ、アーモンド状なのかよく分かんないですけど、まあ、こういうカーブが出てくるようになるということは言われています。ただ、この K が大きいとそれだけ計算量も膨大になるので、で特に、えっと、SC ベロのダイナミックモデルはかなり計算時間がかかります。 えー、ちょっと僕の、えー、データだと5万5千細胞ぐらいだったんですけど、ここぐらいですかね。で、ダイナミックモデルやってみると、まあ、1日以上がかかっちゃうんですよね。で、えっ、ー、と、K あ、N ネイバーズが30ぐらいだと数時間ぐらいで終わったんですけど、えっ、ー、と、なので、まあ、ここは結構トレードオフな関係だと思います。えっ、ー、と、ステディーステイトとか、 あと、さっきは、えちょっと時間の関係で説明できなかったんですけど、シベロでストキャスティックモデルっていうのも実装されていて、そ、そこら辺のモデルだとそんなに計算時間を膨大にはならないんですけど、ダイナミックモデルはかなり時間がかかります。あとは、経験だとして、u と s の比って、どのくらいの値が出ていれば妥当なのかとか、結局 よくわかんないんですけど、えっ、ー、と、ベロサイトの論文のフィグだと、えー、U と S の比っていうのは、まぁ、あ、U と S で、まあ8対2ぐらいっていうのが出ていて、ま、え、あ、ー、ただ、その、実験技術によっても、だいぶぶレれているかなっていうので、スマートセックスだと 22%、インドロップだと 17%、クロミウムだと 23% みたいなふうに、 えこの S の、えー、比率も、えー、変わっているみたいです。で、あと、えー、C ベロでこういうプロット出せるんですけど、えーま、細胞型ごとにもこの U の S は微妙にずれたりします。まあ、えっ、ー、と、S、ん、えー、?U す。ま s だから、なんか、えっ、ー、と、どっちかが極端に小さかったりすると、そもそも、えっ、ー、と、 解析としてうまくはいかないとは思うんですけど、どのくらいあると良いのかみたいな感覚はちょっとよくわかんないです、はいえーと。まとめますと、アデネ・ベロシティっていうのは、アンスプライスド、スプライスドなアデネの比率に着目した解析です。であの、えー、TSNE とか UMAP の次元圧縮の図に矢印が引かれる、えー、あの矢印っていうのは、 近い未来の発言パターンを示しています。えーえー、とモデルの拡張化とか適用範囲拡大、えーまあ、プロテイン、エロシティとか、えーまあ、なんかそういうふうにこう拡大が進んでいるんですけど、えーでまあ、論文の図でもよく見るようになったんですけど、まあ、実際は、えー、あの矢印を引くにあたっていろんな過程が入っているので、えーまあ、うまくいかないケースもあるということには注意して使うべきだと思います。 はい、えー、以上です。はいあ、ありがとうございます。杉崎さん、ありがとうございます。じゃあ、ここで一回質、質疑応答の時間を取りましょうか。ここまでのところ、何か質問とかございますでしょうか。じゃあ、また、あの、あの、繊維確率を出すときに、そのが、遺伝子発現と、 その r n a ベロシティのあたりがっちゃんこしてるところがあったと思うんですけども、はい、あれはどうやってがっちゃんこしてるんですか結局、プロットは遺伝子発現のままなんですかあそうですね。ま, あ、まず、あの、発現量だけ使って TSNEU マップのこの二次元マップを描いて、うん、で、その空間にこのベロシティ行列を 遮影するていうことを行っていて、えっと、ちょっとそこは、あの、説明しようとすると結構長いので、まあ、ちょっと模試図だけになっちゃうんですけど、なんか、元の発言量を低次元に遮影する、この遮影のえと関数を学習して、ベロシティをえその、 関数に当てはめることによって、ベロシティが低次元化されるということで、発現量が低次元化されるのと同じように、このベロシティという矢印の情報もこの空間に遮影されて、矢印として見ることができるみたいなイメージですかね。うんはい、かありがとうございます。はい、あと、その何ですかね。その そもそもその RNA ベロシティのその考え方で、そのアンスプライドの RNA が多いとかさね、っていうのは、なんか昔からなんかそういうっぽい解析はあったんでしょうかそ、えーえー、うなんですかね<笑><笑>あのこの。この微分方程式自体はもう2011年に言われていますし、まあ。 システムバイオロジーとかそういう時代から多分言われてるような話で。うまあ、ていうかまあ、かなり当たり前のことを言っているだけの式なんだ と, とは思うんですけど。えっ、ー、と、ただ、えー、そういうモデルはあったとしても。袋的にはあったけどって話ですよね。だからそ れ, ねこれを実データに適用して、なんか、こう応用して、 出たのかまではちょっとよくわかんないですね。わかりましたありがとうございます。質問いいですかあはいあそうそうあと ?KNN の K が重要ということでしたけれども、はいはい、K はそのディファレンシャルカイネティックテストあたりで、なんかこの K だとイマイチだなというのは判明するんでしょうか まあ、そううのこの相図を見て、えー、判断しましたね、自分は。ディファレンシャルカイネティックはまたちょっと違う機能ですかね。うんまあ、なんかた単にドライバー遺伝子を見たいっていうことで想像を書くみたいな関数だったような気がするんですけど、まあまあ、こ, のこのプロットですね。遺伝子ごとの相図のプロットを。 わかりましたあなんかいい感じの K を自動的に、まあ、半自動的に評価できるテストがあったらいいかなと思って。そうですね。そういうもう何かしら基準があればできそうですよね。営自動的に決めるっていうのは。ちょっと C ベロではそういう機能はまだないみたいですけど。 なんか分かりました、はいはい。ありがとうございます。はい、あえっ、ー、と、チャットの方であ来てます裁判のこれですかね。で、えー、アーモンドの想像は一周して閉じていて、<笑> 青い点と茶色い点が近くにあります。あ、ここですかね。右の図では、青い点と茶色い点が離れているのが感覚的にわからないのです。あ文化としては、青、緑、黄色、赤っていう、こういう順になっているとして、想、う、像、ん、では、うん。あ、でも、想像としては別に、 あの近くてもよくて、この想像ってあの、S と U の、えー、と比率をこう見てるだけなので、えっ、ー、と、まあ、ここでまあ、定常状態だったのが、えー、転写が促進されて緑になって、でもまた定常状態に戻って、またこう安定した状態に戻ってるっていうのが、えー、見れてるっていうだけなので、<笑> で、こっちの次元縮の図に関しては、全遺伝子の発現量をもとに、どのくらい発現パターンが違うのかっていうのを見ているので、またちょっと想図とは、えー、データの見方が違うので、えー、とこっちとの想図的には近くても、発現量全体で見ると離れているっていうのは別に問題はないかなと思います。あどうもありがとうございます。えっ、ー、と、すいません、入力するファーストキューファイルっていうのは、はい。多分ファーストキューファイルを入力。 あの い, ろいろんなソフトウェアに入力されると思うんですけれど、はい、これはその例えば 10X じゃないといけないとか、そういうのってあるんでしょうかああ、えー、っと、こ の, あのファスト Q をスプライスとアンスプライスとの2つの、えー、行列に出力するので、まあ、みんなベロサイトっていうコマンドを使うんですけど、はいはいえー、オプションとして、 えー、10X、Chromium のデータを指定したり、まあ、スマートセック2みたいなものを指定したりとか、いろいろ用意されているので、はいまあ、実験によっていろいろ対応をしてると思いますねあ。ありがとうございます。そのオプションの中に入ってないシーケンス方式とかだと、はいはい、なかなか難しいとかあるんですかね。 ああ、まあなんか自分で何とかセックみたいな。そうですね。を作ったとしてですよ ね, すね、えー。まあその場合はまあ、まあなんか拡張を書かないといけないかもしれないですね。ああ、わかりました。ありがとうございます。で、アデネ・ベロシティの拡張が行われているとのことでしたが、それぞれの手法で出力されるベロシティの大きさと向きは現状どのように比較されているのでしょうか。 ベロシティの定量的な比較というのはできるのでしょうか定量的な比較はあんまり見たことがないですね。で、あの、例えば、なんか新しいベロシティの解析の手法を考えましたってとこのの文が出るんですけど、<笑> まあ、こんな感じで、こう、ディープベロだとこうだけど、エッシーベロだとこうって感じで、こう、二<笑>つこう、見比べてもらうみたいな感じ。まあ、ちょっと感性に訴えかけるような、定性的な比較が多いですかね。ほぼ一緒に見えますけど。そうですね。まあちょ、ちょっと細かい遺伝 子,、うん、遺伝子の想図とかまで見て、 うまくいってる、いってないとかもまあ多分言ってるんだと思うんですけど。うん。どうなんですかね。定量的に、こういう矢印、大きさと向きの矢印が正しいっていう、まあ、なんか、正解が定義できれば、それに合ってればっていうほど良いっていうことで評価はできると思うんですけど、 そもそもそれが作れる話なのかっていうのがちょっと難しいですよ、ね。鶴崎さん、鶴、はい、崎さんが持ってた時系列のデータが世界次のデータですよ。ああ、時系列サンプリングは確かに明らかに、うんえー、未来から過去にいっちゃうの、矢印はおかしいので、<笑>それも考え方の一つですね、確かに。え1年以内にベンチーマーク論文が出てるいのはフラグですか <笑>いや、僕<笑>はやらないですよ。<笑>一番クロームはちょっとしんどいので、もう書きたくないです。このあと、そのベロシティを計、その最後にその矢印を計算するときに。なな 何, 何んですかな、矢印を計算するときに、何個の遺伝子を使うとかですね、なんか全部使うとうまくいかないとか、なんかそれぐらい、なんかあ フィッティング合ってるやつだけ使うとか、なんかそういうの、絞り込みの考え方とかあるんですかそうですね。まあ、その、ベロシティの解析の手前のところで、フィルタリングみたいな関数がいっぱいありますし、うん、えっ、ー、と、なんだろうな、ね、えっと、なんか誘導みたいなのを考えて、 あーはい、こう 輪, 輪っか状にこうなっているやつほど、遺伝子ほど誘導が高いっていうので、まあ、こうランダムにぐしゃってなっているだけの遺伝子は誘導が低いっていうふうに、えー、と、計算することができるので、SC ベロで。はいはいはい。で、その誘導が高い順にランキングして可視化するみたいな関数も用意されてたりするので。はいはい。 そこら辺でこう遺伝子の選別みたいなのもできるかなと思いますね。うん